を知ってる人しか本当に獣医師本人しかわかんないことをぶっちゃけて言いますよ。ぶっちゃけますよ。自分の手に負えないものを他の先生に任せない先生は他のまずいですね。いい獣医ではない。例えば、これもうこの子はうちではあの機材的にもあれやからあっちに紹介しますよってことが言えない。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 それは飼い主さんたちにとっていい獣医師なのか悪い獣医師なのかっていうとできないって言ってるんだからこれ悪い獣医師じゃないって思うかもしれないですけども私からしたらその人はいい獣医師ですできないことをちゃんとできないって言えるんだからそれはちゃんと立派な獣医師だと思いますちちゃゃんんののこここととと猫を一番に考えててるっですよねそうですはいできないことをやっちゃうのはいけません、はい の切り開いてみたいなこと困りますもんね。はい、我々の、あの獣医師本人じゃないと分かんないことかもしれなかったですね。<笑>不得意ってあるんじゃないかなとは私も思ってました。あ,、うん、あります、実際に得意不得意は。はい。あとは自分の好きな分野だとか、歯が、歯が好きとか。<笑><好きい笑>皮膚が好きとか。<笑>好きこそものの上手なれ。そうです、ね。はい、はいえ。え、先生、ちなみに、大和先生の好きな分野って何なんですか。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 まあ本当にあの見た目が全然変わっていくのですごいあのなんて言うんですかビフォーアフターがすごい分かりやすいんですよねよくなったよっていうのをはい そ, ういうそれを見れるんで結構皮膚病なんかは好きですねやりがいがあるというかやりがいがありますねもちろんあの手術もあの毎日のようにしますしはい他もあの怠らないようにはしてるんではいあ意外ですね皮膚は好きですね好きはき面白い。 はい。はあはい